どうも皆さんこんにちはんです今回はチタン製の薄くて軽い焚き火台をご紹介いたします今回紹介する焚き火台はキャンプオンパレードというメーカーのもので東京の渋谷区にお店を構える日本のメーカーですということで今回紹介する焚き火台はこちらデデンキャンプオンパレードのラファードです2018年の冬に発売されたばかりの新しい商品ですこの焚き火台の天板はチタンでできておりとても軽く薄い焚き火台となっています この大きさで本体の重さはなんと 722g しかありませんパーツは天板が3つと足と足にはめ込むものが3つだけです組み立て方はとてもシンプルでまず3枚のチタンの板を組み合わせます付属のステンレスの足を3箇所にはめてさらにその足にステンレスのパーツを3つはめ込めば完成です 一辺は 50cm もありとても大きな焚き火台となります一番高いところで約 16cm 横の低いところで約 13.5cm でした僕はこの焚き火台にイーグルプロダクツのスタンドを組み合わせて使用していますこれを使えば焚き火台の上に五徳を作ることができるのでクッカーやケトルなども置くことができますし肉や魚を焼くのが容易になりますスタンドの重さも 185g と軽く コンパクトになりますイーグルプロダクツのこのスタンドの高さは約 13cm となっていますラ・ファールの方には青の専用の収納袋がスタンドの方にも緑の収納袋が付属していますラ・ファール本体と収納袋で 872g イーグルプロダクツのスタンドと収納袋が 223g 合わせて 1096g となりますチタン製なので値段はいいお値段しますが唯一無二のデザインと軽さなので 僕のようにバイクで旅をしている方で大きく重いものを持ち運べない人には向いているかなと思います。ちなみに、ラ・ファーロとイーグルプロダクツのスタンドの組み合わせと全く同じようなことができる商品に、ペトロマックスの焚き火台、ファイアーボールと同じくペトロマックスのラッチオーブンパーツ、クッキングスタンドがあります。実は僕、この組み合わせがめちゃくちゃ好きで今までどの焚き火台よりも気に入っていました。しかし、ファイアーボールの方は鉄の板なので 重さは 3kg と重いですし折りたたんで収納することなどもできませんでしたスタンドの方も重さは 1.1kg と重いのでどうしたものかなと思っていましたそこで同じようなことができる商品ってないのかなと探していたところに今回のラ・ファールを見つけました焚き火台としてはほとんど同じことができるにもかかわらず3分の1程度の重さでありコンパクトに収納可能なのでとても便利です また、ペトロマックスの方は空気の取り込む口は全くありませんでしたが、ラ・ファールの方は切り込みがあるので空気を取り込むことができます小さな穴ですがあるのとないのでは燃え方が全く違いますペトロマックスのスタンドは綺麗な三角形になりますがその分重くなりますイーグルプロダクツのスタンドは一辺少なくなりますが足は3つあるので安定して使うことができます今回紹介したキャンプオンパレードさんのラ・ファールとイーグルプロダクツのスタンド そして、それらの半額以下の値段で買える、ペトロマックスの焚き火台と、スタンドの購入先は概要欄の方に貼っているので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ちなみに、ラ・ファールの焚き火台は、キャンプオンパレードさんの公式ページからも購入できますが、Amazon で買った方が消費税分の1600円安く買えるので、Amazon で買うことをお勧めします。焚き火台を使用している映像を流すので、参考にしてみてください。ということで、今回の動画はこれで終わります。ではまた